次に内閣提出 学, 国学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします趣旨の説明を聴取いたします林文部科学大臣林大臣このたび政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。現在、小学校、中学校、高等学校等においては、文部科学大臣の検定を経た教科書用図書、または文部科学省が著作の名義を有する 教材用図書を使用しなければならないこととなっています。この法律案は情報通信技術の進展等に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、これらの教科書用図書に変えて、その内容を記録した電磁的記録である教材を使用することができることとする等の措置を講ずるものであります。次に、この法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第一に、教科用図書の 内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した、電磁的記録である教材がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒の教育の充実を図るため、必要があると認められる教育課程の一部において、 教科用図書に変えて、当該教材を使用することができることとしております。また、障害のある児童、生徒等の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、教育課程の全部または一部において、教科用図書に変えて、当該、当該教材を使用することができることとしております。第二に、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定を、文部科学省が著作の名義を有する第一の教材にも順用することとしております。 第三に、教会用図書に掲載された著作物を、権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、および必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載にかかる保証金の支払い等について規定するものであります。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由、およびその内容の概要であります。何卒十分ご審議の上速やかにご可決くださいますようお願いいたします。 これにて趣旨の説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。